お花紙で作ったカラーボールを金色や銀色の絵の具で色付けして、ラメボールを作りましょう。ポリ袋の中に粉絵の具と水を入れます。チューブ絵の具の場合はそのまま使ってください。軽く振ってなじませたら、その中にお花紙のカラーボールを入れます。 カラーボールが出ないように袋の口を握ったら、外側から揉むようにして絵の具となじませます。袋が大きい場合は、角っこの方を使ってください。絵の具がカラーボール全体に馴染んだら、紙の上に広げて乾かします。金色のラメボールも同じようにして作りました。 しっかり乾いたら瓶などに入れて保存しておきましょう軽くてボンドで簡単にくっつくので工作の材料としてぴったりです